キングピンスの平野紫用が14日放送のバラエティ番組桜井有吉座夜会 TBSK に出演。鈴木奈々も驚愕の天然キャラぶりを見せた。四角小学生の頃からモテモテ番組では平野の表裏年表として幼少期から現在に至るまでを紹介する。ジャニーズ事務所に入所する前の段階で既にモテモテだったという平野。 バレンタインデーにはチョコレートを64個もらったこともあるそうだ。大量のチョコレートをどうしたのかを聞かれると、食べきれなかったので、フライパンにチョコ64個全部入れて5つのチョコにして冷凍庫に入れた、と明かす。それを聞いた有吉が、めちゃくちゃ頭いいな、と真顔で平野を褒めると、桜井は、だいぶ変わってる、と突っ込みを入れた。 四角エピソードを全く記憶していない幼馴染によると、小学生の頃、平野は相当の負けず嫌いだったとのこと。当時、学校の階段を何段か飛ばしてジャンプする遊びが流行っており、平野は15段飛ばしに挑戦。しかし、失敗して片足を捻挫してしまったという、有吉がこれについて覚えてると聞くと平野は覚えてないですと、キョトン。 とりあえずエピソードを続けて紹介することに。負けず嫌いな平野は翌日、怪我をしていない方の足で着地すれば大丈夫だろうと再び15段飛ばしに挑戦。結果、両足を捻挫したと明かされた。そして、有吉が再び、覚えてると確認する。すると、平野は、覚えてない、と半笑い。 おバカタレントとして活躍する鈴木奈々からも、本当のバカマジで最強、と言われてしまった。四角平野の魅力にファンは陶水今回の放送を受け、ファンは平野のピュアな受け答えや表情の虜に、ツイッターでは、果てしなく可愛い、といったコメントが寄せられている。 ポツネンアットズグリー 6VDDH42D6O 階段15段飛ばしの話で、鈴木奈々が、本当のバカ。って紫輝くん指さした時って思ったんだけどよく見たら若子姉さんも、ちょっと。って振り返って怒ってる、ずっと睨んでる M。気持ちを代弁してくれてありがたいよから。また、コメントの中には、鈴木の、本当にバカ。 発言に不愉快な気持ちになったというものも見られた。近く、頭が悪そう、と言われた経験調べや編集部では全国20ケラ60代の男女1589名を対象に、頭脳、について調査を実施。その結果、全体のおよそ2割の人が、頭が悪そう、と言われたことがある、と回答している。鈴木に、本当にバカ、と言われてしまった部屋。 しかし特に怒るようなそぶりも見せず、ただただニコニコとしていた。頭の良し悪しはともかく、その器の大きさは大したものではないだろうか。うん、調べや編集部調べーハングシーアイユーデュー。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。